今シーズン4度目のスタートーとなっています、はい、片岡雅治です、小林、インサイド、イインサイドここはブースト、ラモス変わらずスリーガードです、寺ラのミドル、よく決めました、やっぱりベンチから出てくる選手があれだけ積極的にシュートを打ってくることは、はい、いいことなので、はいはい、ナイスピーでしたね。松下のアタックだよく決めた ナイスドライブフローリング、インサイド来たこテらからのマッチアップ、ね、ヘルプサイドから来たその上を越えていきました第2コーターを終えたいですよねその中で片岡はコートに戻ってきましたね、はい、ロング行ったバックボードを使いました 落ち着いていますショーンロンゲーそして仙台はラショントーマス小林片岡ネイサンブースたらかせやの子に片岡のから3位キャッタいい形でこれで片岡11ポイントになりました、はいはい、仙台ばいい ー,、ね、ーその差は4点またこんな北海道だ論外パーここはイージーバスケットになりました いい形では仙台、打てているんですがあとは決めだけ、発段からグだ。決め切りました、チョン・ロンがこれで23ポイント40歳を超えても50試合以上のスタメンを誇っています、はい、アイラ・ブラウンラそしてもうタム、フローリングですが、ね、バスケットカウ ン, ン今の連係よかったですね、橋本、はい、そしてモータム、最後はフローリング。 そのためにはまず、マキさん、このディフェンスで す,、ね、ですね、橋本が侵入していく、フェイダーウェイ、よく決めました橋いい、橋本一方の仙台、チームとしては6年ぶりの B1 の戦い、ンンンンドドワワででですす。すね。ね、そうです、ね、ヘルプサイドがやっぱり寄らないと、このラション・トーマス選手、ワンワンいきますからね。いや 少し変えたディフェンスしてますすよねねそうです、ねはい、ただ一方では北海道は時間を使っていきます、はい、ロングだ、ね、インサイドでは強い、インサイドは2人囲まれていますが、はい、その中を守るか、残したか、よく残しました、ノルク、レイサンブース、中、ま、エン ド, ン, ンドワンです、ねまた、この選手もしっかりハンドアップしてたんですけどね、はい、トーマスがなんとか残して、はい、最後はネイサンブースでした。来てこなないいかもしれないですね、えー結構 が仕掛けるか時間を使うショーン・ロングに預けたを蹴るしかに預けた、さあスリーくるか、くるか、はい、フローリング、決めれば B リーグ初得点ではあったんですがです、ね、ここで試合終了のブザー。